つつかつつつかつつかつつつかつじがつついたちエプリルフルールおぼれるプールフィールドは大変コールドこれを温めるのは大変へんディフィカルトつつかつつおかえるとてきにを誇るって紹介かされたいのいつかつつつかつつつかつつつかつつつかつつつかつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ そんな前置きはさておき VTuber がエイプリルクールについちゃいけない嘘をし介かしていくぜ親がケーキ工場で働らいてるから死ぬほどケーキを食べられるケーキを回復させるには このチャンネルを登録するチャンネルの偽物を買うつつかつつつつつつかつい始末とあつしゅしたアイドルの写真しとってる人と友達だだから好きなのあげるよ 電車を止めて子犬を助けたことある VTuber ウソつくな大して準備もしてなかったろ VTuber ウソつくなつまらん引退詐欺をすな VTuber ウソつくな つっつかつっつかやれんことはやらんでえーっで「つっつかつっつかっつっつか」「くつっつばんつっつくな」「つっつかつっつかっつっつか」「っつっつくなつっつになるぞ」「つっつかつっつっつかっつ」 エイプリルフールのレジちょうどに階段4段飛ばしすると異世界に行けるよスイカの種飲み込むとへそからスイカ生える料金が足りていませんぺコンぱタン骨折したギブスに書いた寄せ書きに松尾場所の俳句を混ぜるツツツカッ VTuber うっそそくな ライブ 2D ーーの鼻が伸びるぞ VTuber 嘘つくな嘘を面白くするのはむずいよ VTuber 嘘つくな高かだじの嘘が一番ちょうどいい VTuber 嘘つくな風呂に一日二度入るのは法律で禁止されてる VTuber 嘘つくな VTuber 嘘つくな VTuber 嘘つくな、VTuber